皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月24日。今日は、DQ10 の夏祭り2日目でした。今日もいろんなアイテムがプレゼントの呪文で配布されました。服の神メダル10個と仮想メイクお試し道具10個がやばいですね。夏祭りの目玉といえば、10億ゴールドがもらえるハッピーくじです。当然私もすでにもらった気でいたのですが、現実はこんな感じでした。 参加賞の仕草書が良かったので良かったですそして今日からトルネコさんが各地を巡り始めたようですいろいろ買いたいアイテムがたくさんあるのですが1日1個しか売ってくれないルールは魔法の迷宮の外でも同じようですつまり毎日買いに行かないといけないということですね新しい日課ですねとりあえず今日は正義のそろばんを買いましたというわけで本日の動画は以上で終了です